羽生結弦さんが日テレ、エブリィのスペシャルメッセンジャーに、被災地で人々と交流。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。2014年措置、18年タイナー・マサー・レオ冬トーキ五輪のフィギュアスケート男子で2連覇し、今年7月にプロに転向した羽生結弦さん、28、が日本テレビ系報道番組、 ニュースエブリ、月金曜後 3.50 のスペシャルメッセンジャーに就任することが28日、同局から発表された。来年2023年から年に数回の出演を予定しており、羽生譲る伝えたい、思いというコンセプトで、震災や災害の被災地で人々と交流し、その、思いを伝える。 ハブさんは2011年3月11日の東日本大震災で被災し、避難所生活を経験。14年ソチ五輪で金メダルを獲得後は様々な被災地を訪問し、震災や災害を体験した者同士だからこそ聞くことのできた人々の思いを伝えてきた。羽生ュさんコメント。東日本大震災が起きてから、 僕は震災のことを忘れたことはありません。震災に寄り添ったプログラムも多く滑ってきました。自分が生きていくテーマの中の一つが3、11に寄り添い続けるということです。だからこそ被災された方々に自分には話していただける気持ちや思いがあると思います。僕は皆さんが届けたい思いや伝えたい思いを